さあ、いよいよ公開が迫ってまいりました、刀鍛冶の里編というところで、まあ、本日はですね、刀鍛冶の里編の第1話の見どころシーンをやっていきたいなと思っております。はい、というところでね、えもう早速ね、やっていきましょうか。 はい。ではですね。まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらでございます。さあ、刀鍛冶の外縁、最初の見どころはですね、こちらなんですけど、まあ、無限城に召集される赤座というところで、まあ、こちら、兄寄りのシーンですね。え、原作には一切ないシーンがですね、冒頭3分描かれるんですけども、まあ、そちらのシーンが非常に見どころがね、満載となっております。まあ、無限城の詳細というかね、無限城はどういう風な形で、ちょっと作られてるのみたいなね。うん 無限城の内部構造みたいなのが、まあ、赤座のね、まあ、召集されるもうね、えー、タイミングと同時に見ることができますよっていうね、まあ、探検ツアーみたいな感じで、えー、描かれるので、そちらが本当に注目ですね。私もまた見たいなと。まあ、演出がとにかくかっこいいので、BGM といい赤座の召集されるタイミングといいなんかすごいかっこいいので、まあ、本当にね、見てほしいシーンとなっております。はい、というところでじゃあ続いてなんですけども、こちらでございますね。 ね、さ上限の鬼のそれぞれの登場シーンということで、まあ、今回ですね玉子反転具ングドーマ黒死肪とまあ登場シーンがあるんですけども、まあ、そちらの演出っていうのがねものすごくかっこいいんですよね原作では見られないぐらいのなんか迫力というかねうんやっぱりねアニメならではの u f o テーブルさんの本当に技量というかあそんなことしちゃうのみたいな感じでもうそれぞれの登場シーンでマジでね本気でちょっとこうね描かれているので本当に注目 でございますで、そして個人的に大好きだったのがあドーマの登場シーンですね非常にかっこいいので本当に注目でございます上弦の鬼 PV の方でもねちょっとチラッと見えたと思うんですけどもまあ、それ以上のものが第1話で見れるのでえ、ぜひとも注目でございますはいさあ続いてなんですけどもこちらですねムザンの登場シーンというところでえこちらねそうなんですよね上弦の鬼のねやっぱり登場シーンが素晴らしいというところでじゃあそうなってくるとその 上の無惨の登場シーンはそれ以上のものにやっぱなってしまいますよねというところでやっぱり迫力がめちゃめちゃえぐいですよねって感じとやっぱりアニメの作画がねアニメの作画がめちゃめちゃいいんですようんまあこのフラスコえ置かれていると思うんですけどもまあこの本当にフラスコですら半端ない作画でね描かれているんですよね本当にね UFO テーブルさんのアニメのこだわりがすごいなと思うシーンであの無惨がねやっぱり ね、ちゃんと描かれているだけじゃなくてその周りの背景ですら。 もうね、他のアニメ作品とはレベルが違うよというぐらいね、やっぱりね、ものすごいものが描かれているので、ぜひとも無残の登場シーンに注目しておいてください。ここはかなりエグいですね。はい。ま あ, あ、とは無残のね、えー、話しているセリフとかもね、えー、結構重要だったりするので、まあ、そこにも会話っていうところにもね、えー、注目していただけるといいと思います。はい。さあ、続いてなんですけども、こちらでございますね。さあ黒の初顔出しシーンと というところでいや、これはね、マジでエグいですよね。もうほんとアニメ勢はびっくりするだろうし、原作勢もね、本当に、あ、国死望こんな感じのキャラクターデザインになったんや、みたいな感じでね、マジで本当にね、ちょっと興奮するシーンだと思います。これはですね、顔を出すまでの流れっていうところにも注目してほしいんですよ。赤座道、ドまあ国死望3人のやりとりっていうのがその前にありまして、で、顔出すきっかけみたいなものがね、ありますので、国死望本当にね、 ちょっとその流れにも注目して見ていただけると嬉しいですその3人のやり取りマジでちょっと面白いものになってますねはい。さあ続いてなんですけどもこちらでございますねさあ次国より市の初登場シーンというところでまあ、アニメ勢の方はですね誰だか全くわからないんじゃないかなと思うシーンなんですけどねまあ、このシーン全体的にちょっとアニメ勢はちょっとわからないシーンになってしまうんじゃないかなと思うんですけどもいやしかしですねとっても重要 重要なシーンで後々に繋がってくるねまあ、重要な短いシーンでもありますしちょっと伏線だったりとかいろいろね、まあ、大事な要素っていうのが含まれているシーンなので本当に注目してほしいですねあとですねこの人は誰なんだっていうのをちゃんと考えてほしいのと原作勢はですねもう誰だか分かってると思いますしまああのねこのシーンっていうのもちゃんとわかってると思うのでやっぱりね興奮できるシーンだよねというところでね次国よ一さんね いや、僕は胸ツでしたよ。セリフとか良かったっすよね。うーん。次国より一のセリフね。マジでこのシーンのセリフが本当にかっこよくてですね。住吉と、え、道を極めた者がたどり着く場所はいつも同じだみたいな感じで、その後に続くセリフと共に、えー、次国より一さんそんなこと言わないでくださいよ、みたいなね、えー、シーンがあるんですけど、まあ、それがね、まあ、僕はね、ちょっとね、染みたね<笑>。確かにいいと思って、住吉側になっちゃったね。そんなこと言わないでくださいよ、みたいな。 マジで。 えー、ちょっと染みましたね、えー、というところでまあ、そんな重要なシーンとなっておりますので注目でございますさあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねさあ長屋敷での出来事というところでまあ、あの上弦の鬼の集結が終わってそして日常会に戻ってくるねまあ、日常編というところなんですけどもまあ、今回の日常編っていうのがそこまで長くないんですよ有格編と違ってそんなに長くないしまあ、なんかテンポ感っていうのもすごいいいんですよで温度差がね ちょっとこう上限集結からのこの温度差っていうのがすごいあったのでなんか久しぶり感があってあ鬼滅の刃始まったなみたいなあーこの長屋敷のこの雰囲気懐かしいなみたいなまあそんなところが本当に俺的にはポイントが高くてですね非常に見どころが高い、えー、シーンでしたねでカナおちゃんそして後藤さんそして伊之助と、まあ、あのね、えー、ボケツッコミっていうのを流れがねちょっとできているので非常にちょっとこう面白いね うん、シーンとなってますね。最後、伊之助がちゃんと落としてくれるよというところで、非常にやっぱりね、なんかここの日常シーンっていうのは、ちょっと先行で見た感じはめちゃめちゃ良かったですね。はい。てな感じでね、非常に素晴らしい長屋敷での出来事日常会ですね。まあ、ここには本当に色々詰まってますね。カナオの可愛さだったりとか、もう本当に詰まってるので、ぜひ注目でございます。さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。さあつさんの入浴 シーンというところで、えー、今回ですね皆さん入浴シーン 特別にあります。私がご用意させていただきましたというところで、えー、しかもですね、今回ほとんど規制はないです。やばいっすよね。うん、しかもね、原作以上に盛られていたんですよ。うん、セクシードっていうのがね、かなりマシマシになっておりまして、はい、もうね、ニンニクマシマシでって感じでね、二郎系ラーメンぐらいめちゃめちゃ盛られていたので、非常に見逃さないでほしい、そんなシーンとなっております。 かもね、ちょっとその長さわずか5秒だよというところで、いや、これはね、ちょっと原作からなんですけど、そんなに長い入浴シーンじゃないので、まジで必ず全力で見逃さずに。 うーん。まぶたをね、閉じないで見ていただきたい。そんなシーンとなっております。私はですね、ちょっと本当に早くみんなとね、同時視聴するのが楽しみだなと思ってますね。そんなシーンです。はい。さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。さあ、品津川玄也との再会というところで、えー、炭治郎がですね、品津川玄也と再会するシーンなんですけども、まあ、これはね、ちょっとね、久しぶりだな、玄也って感じで、いや、本当に忘れてたんですよ。 うんまあ、もちろんンヤが登場するっていうことは分かっていたんですけどえ声ね うん。え、こんな声だったっけっていうのと、え、ン也こんなキャラクターだったっけみたいな感じで、いや、本当にほぼ新キャラクター的なね、扱い方されるんじゃないかなって思いましたね。もう遊楽園にも登場してないし、第一期からのね、登場ですので、もう本当に新キャラぐらいね、久しぶりだよというところで、いや、かなり新鮮な感じありましたね。で、今回、品津川玄也っていうのが、刀鍛冶の里園でね、まあ、かなり重要なキャラクターを務めるので、 本当に注目のキャラクターですので、今回ここからまあスタートっていう感じで、まあ、皆さん見ていただいて構いませんので、ぜ、は、ひ、い、とも岡本信彦さんの、ね、声優さんというところで、声優さんがかなり豪華なので<笑>え、ちゃんといいキャラクターになっております。はい。<笑>あの、岡本信彦さんね、ヒロアカでいうところの本当に主人公格の、ね、キャラクター務めていますからね。はい。爆カ勝キってやつね。<笑> <笑>いや、めちゃめちゃね、うん、ん有名声優さんですね。はい。さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。さあ、この世の可愛いを凝縮したシーンというところで、え、これはえぐいです。マジでえぐいですね。はい。ねずことかん寺光さんのダブルコンボというところで、まあ今回ですね、炭治郎との会話中に、ねずこと遊ぶかん寺光さんがねえ、いらっしゃるんですけども、まあ、どちらともめちゃめちゃ可愛くてですね、マジで燃えた。 そんなシーンとなっております萌えって感じでねいや本当に癒されるシーンなんですよ うん。まあ、ねずこってさ、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。で、それに加えて、かんろじみつりさんも可愛いじゃないですか。ということは、もうね、終わりなんですよ。<笑>この世の可愛いをすべて詰め込んだシーンだよというところで、まあ、ほんに注目なんで、ここはね、ちょっと皆さん癒されてくださいという感じです。さあ、続いて最後の見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。はい、というところで、かんろじみつりさんの耳打ちシーンとなっております。まあ、これはえぐいですね。 ね、えー、もう本当に去り際のね、えー、炭治郎がそろそろもうね終わりですよ寝ますよみたいな甘露寺光恵さんもね、えー、ちょっとこの佐藤去りますよみたいなタイミングで。 ちょっと最後のね、うん、キスじゃないですけども、耳打ちで炭治郎にこうちょっとね、あることを言うというところでね、本当に素晴らしいシーンですね。私は本当にちょっとここは<笑>、早くまた見たいなーって感じなんですけども、え、花沢香菜さんのボイスでですね、耳打ちなので、マジで本当に素晴らしいんですよね。本当声優さんがね、私大好きな声優さんだし、花沢香菜さんはね、人気高いしね、私も本当に大好きだからみんなも好きだと思います。 はい、というところでね、かんろじみつりさんのキャラクター性っていうのが存分に出てるシーンで、まあ、本当にかんろじつりさんがね、みんな好きになっちゃうんじゃないかな、みたいなね、かんろじつりさんっていいなーっと思うね、えー、そんなシーンなんですよね。で、ここは去り際のね、 ちょっと耳打ちというところで、やっぱりいいですね。うーん、その流れっていうところも本当にいいですし、あの、その後の炭治郎の反応っていうところもね、えー、非常に注目で面白いね、えー、ワンシーンとなっておりますので、えー、本当にぜひとも注目しておいてください。はい、というところでも今回ね、刀鍛冶の里園の第1話の見どころシーンはこんな感じなんですけども、まあ、今回紹介してないね、見どころもね、たくさんありますが、もう本当にね、盛りだくさんですね、全体的に、 まあ、皆さん今回紹介してない中で も, も素晴らしい見どころっていうのはたくさんありますのでぜひともほんとおのおのでえここが見どころだなっていうのをね探してほしいなと思いますねはいというところでえ皆さんねぜひとも第一話いよいよ開始ですので一緒に楽しんでいきましょうというところでね皆さんまた次回のとこでお会いしましょううっば